あの私は施設長の荒木でございますえ昨年の4月より藤山前施設長の後を受け務めておりますえ私の方からは今年度法人第4期に入りましたので第4期での展開というタイトルで少し DS の紹介をさせていただければと思いますえこれはですねあの DSN のいくつかのセンター、それから推進室、事務室が入っている立川キャンパスのデータサイエンス棟なんですけれど、えー、この下の部分に書いております、えー、当初、設立の目的、藤木機構長も最初おっしゃいましたけれど、 大規模データの高度な解析により、科学や社会の課題を解決するデータサイエンスを全国規模で融合的に推進するための共同利用、共同研究の拠点ということで活動をしております。同時に人材の育成等も行っております。矢島先生が使われましたスライドと同じものですけれど、このデータサイエンス共同利用 基盤施設になりますけれど、これはあの1期6年の、まあ、第1期には、ここで融合の、ここですね、融合のところ の, あの研究センターがあったんですけれど、第2期に入りまして、その途中からデータ中心科学リサーチコモンズということで始まりまして、それを受けて第3期。 2016年からデータサイエンス共同利用基盤施設ができてまいりましたその中でここに挙げておりますような共同研究あるいはデータ共有支援事業データ解析支援事業あるいはデータサイエンスの人材育成というのを行ってまいりましたそれで第4期もこれを踏襲しながらさらに発展させるために中に拠点の形成を行うと ととといううことを行おおしております、えー、そ, いやそれでこれがあの法人三期の状況でありますけど2016年から発展してきたものでそれぞれあの実際に設置された時期は異なっておりますけれど6つのセンター が、えー、我々のデータサイエンス共同利用基盤施設、DS と呼ばせていただきますけれど、その中にございます。4つのセンターはデータ共有支援、それから2つのセンターはデータの解析支援を行っています。個々のセンターにおきましては、この後センター長より説明がございますので、そちらにお任せしたいと思います。 それで3期の後半から、えー、第4期、えー、昨年ですね、2022年から始まる第4期において、データサイエンスのこの DS をどのように発展させるかという議論をいたしまして、えー、こういう、えー、図式を作りました。えー、これは、あの、気候 横断の組織改革ということで、えー、概算要求に用いたものですけれど、DS を中心として、その中にいくつかの拠点を作るということで、さらにデータサイエンスの普及、あるいは共同研究、支援等に寄与していけないかというものです。えー、ここを見ていただきますと、設置する組織。 ということで、データサイエンス教育育成拠点というのをまず一つ。それはここですけれど、等数県と連携して、データサイエンスの教育育成を行う拠点を作る。これはすでに2022年、昨年設置しております。それから2番目にバイオデータ研究拠点。 BSI と呼んでおりますけど、先ほど来、矢島先生にもご紹介いただいた施設で、これは遺伝犬と連携して、最終的には遺伝犬の一部と DS の部分の関連した施設を統合するところまで持っていきたい。で単にデータの蓄積するデータバンク、さらにそのデータをプロセスして、一般の人に非常に見せやすくするような形で。 データを提供して、共通なプラットフォームに入れば、誰でも簡単に種々のデータベースに到達することができるというようなものを目指したいと考えています。それから、まだ設置しておりませんけど、可能であれば、日本文化ビッグデータ研究ハブというものを人間文化研究機構との間に作りたい。それから、もう一つは、 我々共同研究とかそういうものを中心に進めているわけですけれど、その共同研究者との間のコーディネーションするようなセンター。また、えー、まだこの DS の中にないような新しいデータサイエンスの領域を含むようなインキュベーションするようなセンター。それを一つにした、えー、研究コーディネーション。 エンドインキュベーションセンターと書いておりますけれど、こういうセンターを将来的に設置していきたいと考えています。これはもう少しシンプルに書きますと、これが3期、2021年までのものであります。6つのセンターがございますけれど、今期に入って現在までにデータサイエンス教育育成拠点と バイオデータ研究拠点、この2つを設置して、現在、これらが機能できるように、鋭意進めているところでございます。それでまず、先ほどの教育育成拠点のお話を簡単にさせていただきますけれど、これはですね、あの 昨年の9月1日付で設立させていたただきましたこれは先ほど申し上げましたように、党数県との連携を中心にして、え一つはあの人材の育成、もう一つはそういう教育育成 プ, ラグプログラムを機構内で、えー、統合するような司令塔となる場所と期待しています。 実際にここに書いておりますけれどデータサイエンス教育育成拠点が司令塔となり当機構の研究所等で実施されるさまざまデータサイエンス人材育成プログラムを階層別あるいは分野の特性に合わせて有機的に連携させ機構が実施する人材育成プログラムとして統合的に推進するという場所になるようにしたいと思います。 特にあの皆さんご存知のようにデータサイエンスに関する大学の学部等は非常に今どんどんできてきていますところがそれを教える先生方の数が圧倒的に足りないという状況になっておりますそのためにあの国のプロジェクトとしてデータエクスパートを育成するような プロジェクトが等数研を中心に動いております、えー、ここでは、えー、そのレベルがだいたい修士レベルぐらいなんですけれどもっと上位の博士課程あるいはそれ以上のレベルの方を少数でありますけれど人材として育成してこういうピラミッドの形で実際のそのデータサイエンスに関わる 教員層あるいは研究者層が増えていくことを目指しています。それから先ほど述べました、やはり、気候全体のデータサイエンス教育に関して統合的に見れればと考えております。それではもう一つの部分ですね。 先ほど来話が出てきております、バイオデータ研究拠点、PSI と呼んでいるんです。これは実は昨日設立しました。2月1日が設立日です。2月1日にこの拠点ができたということであります。でこの拠点はあの、先ほど少し話しましたけれど、 遺伝学研究所と強い連携を持って、他の研究所、例えば情報研などのご協力もいただきながら進めていく予定になっております。特にですね、ここにこの図を載せておりますけれど、令和7年度には、この遺 伝, 研遺伝学研究所の先ほども出てきました、ゲノムデータの DNA データバンクジャパンですけれども、その DDBJ。 えー、DS の中にあります、えー、ここに出てきますけれど、ライフサイエンス統合データベースセンター。これを統合するような形で実際には進めていく。あるいはそれに関連する部分も 一, 一体化させるというふうな形で考えております。それによって、えー、実際に データを集めるだけではなくて、そのデータをどんな人も有効に利用せるような形にプロセスしたり、あるいは種々のデータバンクと連携してつなげていく、利用者が非常に便利に使える、でそれが研究のために役立つというような形に持っていきたいと考えています。 これは一例でありますけど、今申し上げました DS 施設内にライフサイエンス統合データベースセンター、それから DS の中にゲノム解析支援センター、それから遺伝系の方では先ほど出てきました DDBJ センター、あるいは一部情報系のところも含めてですね、DSI というものを作るで。実際のもっと統合できる分野に関しては、今からまだ議論の。 余地がありますけれどこのあたりは統合していくということが言えますまた、えー、遺伝研の他のセンターとも一緒になり 一, 一緒に、えー、研究、研究、貢献、えーえー、しい種種の支援活動を一緒に進めていきたいと考えておりますし、えー、情報研やあるいはこれは他の機関である NBDC との共同研究 どうも進めてていけれたらと思っておりますでこれはあの先ほど矢島先生がお話になったものと一緒 で, で今は気候の内部でそういうものを作るということでありますけどこれ実際にはいろんな連携を通して国内あるいは国外国際連携ですねそういうものも含めて進めてまいります さ, さらに産業応用との関連というようなものも 進めててまいいりたいと思っていますでこれが2つの拠点であります、えー。今、現在設置しております、設置しました2つの拠点に関してであります。人材の育成と、それからバイオのデータの日本の中心となるようなものを作る。でもちろん、ここに来ていただいて皆さんお使いいただければいいのですが。 もう一つ、我々としては共同研究を通していろいろなところにデータサイエンスの推進を行うと、あるいは普及を行うということがございますので、ずっと一般共同研究という形で進めております。これは一例をお示しますが、2022年度に実際に DS、私どものところと一緒に共同研究をした。 機関でありますそれは一つの機関にたくさんの件数があるところもありますし少ないところもあります。で見ていただきますと例えばこちら海外の大学がこの辺りにありますし、えー、国権国立の研究所高等専門学校あるいはこれこは国立大学公立大学私立大学あるいは民間の 研究機関等もございますこういうふうに非常にバラエティに富んだ研究機関と一緒に研究をすることによってデータサイエンスの推進に貢献してまいいるということですでこの赤色は2021年度に新たに加わった機関でありましてこれが徐々に増えていくことによって非常にバラエティに富んだものになるであろうと期待しております。 それでですね、これ、もう一つは、えー、今現在、4つの研究機構がございますけれど、総研大を加えて、そこにアライアンスというものを作るともう設置されております。で、DS は、ロイスの中で、特にこのアライアンスの中で、えー、データサイエンスに関する まあ、促進をするということになっておりまして、まあ、実際何ができるかはまだ今から十分考えなければいけないのですけれどあのデータサイエンスもう随分一般化しておりますのでいろいろな機構の中でもやっていらっしゃいますのでその中の、えー、それぞれ協力すると新たなものが見える何かをやりたい時どこに行ったらいいかというような ディエゾンの役割のお手伝い、あるいは人材育成のお手伝いですね、そういうものを進める。それはあの教育育成拠点の中 に, あに推進室というものを置いておりますけど、そこで DS の中では議論しながら、それをさらにアライアンスに広げて進めていきたいと考えております。それで、これ4機構、 プラス総建大なんですけれども、目的は決して4機構で終わるわけではございませんで、実際はこの後ろにいろんな研究コミュニティがあるわけですね、それぞれの研究機構、あるいはその中にある研究所の後ろにはいろんなコミュニティがありますし、その中には普通の大学もありますでしょうし、産業界もありますし、国公立の機関もございます。 ですから最終的にはそういうところにいろんなものを提供するし、あるいは共同研究を通して一緒にやれる。でそれを、まあ、DS ダイレクトもありますでしょうし、アライアンスも使った形でそれを進めることも可能であろうと考えております。これが最後ですけれど、DS のメンバー一同。 今ご説明いたしましたようにあの、データサイエンスの推進のために頑張ってまいりたいと思いますので、皆様のご支援をどうぞよろしくお願いします。